ダイバーズの非公開テストにご参加いただきありがとうございます。私はソウルダイバーの皆様をご案内するシステム、ダニアです。あなたは2の国で世界を救う勇者になることも、王となり国を治めることもできます。それでは心の準備はできましたか、うん 撃されてるぞ。<音楽><音楽> でしたか私は大丈夫早く女王様のところへ 王国の命運より重要だとでも言うのこれを守ることが王国の私の使命です<笑>そうかならばその使命とやらもこれで終わりだなジョン様ん何がどうなってんだもしかしてやばい状況かまだ生き残りがいたかおいてめ 今すぐ女王様から離れろあ あ, あなたはどの世界にも属さない人それがあなただったなんて貴様らから始末してやるあなたの言う通り私の役目はここまでのようです<笑>ようやく諦めたかクー頼みましたよええ急にどうして<笑> <笑>守護騎士よどうかお願いしますえ<笑>そそれは守護敵は、この世界の運命をさ<笑>せるか少し我慢しなよ<笑> オレ、ええはあうん、<音声>たち生きてるよな。 少しでも遅かったたららやられてただろうなとにかく命は助かったんだからこうしさてさてたまには真面目に言ってみっか女王様は無事なのか間違いなくチーズって言ってたぜ守護石が王国の宝物なのは確かだが。 とにかくあいつらが狙ってるものは俺たちが持っているんだから女王様をどうこうしても意味がないはずだいずれにせよ女王様を助けになんとしても王国に戻らねえとなひとまずここがどこなのか調べようぜおっあれは ここはエスタバニアだなかつて世界を統一した国だエスタバニアへ行ってみようぜこのまま名もなき王国へ戻っても女王様を助けるんだ俺たちの頼みを断るような真似はしねえだろうまずエスタバニアへ向かう道を探そうぜ 唉 ついてくるなんだこったら 名前名を教えてもらえませんかおはがベットだああ怒るともっと可愛い俺はクー様だおはん、おいらはポンポンだあのー、ところでお前たちに謝らなくちゃ 俺たちはエスタバニアへ行く道を探してただけだ。出口を教えてくれ。ぽーん、おいらが森から出られる道を教えてあげるよ。代わりに。 ひつだけ頼みを聞いてくれないかこんなところに置いておいたら危ないからねなんだ私私私がやるおいよく考えた方がいいぜ、うん、間違いなく持って逃げちまうぜえー、もしかしてお姉さんのこと信じられないのそうなの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 欸他是真的捧着走哎我还以为他会收进什么身体里面然后就不见了。所以这样不能战斗对不对目前看下来还算 OK。哎怎么弄丢了 何が起きているのやら面白そうな子らを連れてきよったがそこの小さきものは前に見たことがあるようなそれから二つの魂を持った子たち一体何を言ってるんだこのじいさんちょっと変わってるけどいい人たちだよ この人たちがオイラを助けてくれたんだほうほほんにすまんのわしもなにかお返しをせねばうんそうじゃさあいくぞい Oh. それじゃあいってみるかのう。<タッ><タッ><タッ><タッ> 実、誰が自分を助けてくれたかわかってるみたいだなほっイマージンじゃ私は私には何かくれないの<笑>じいさんもお前の不純な動機を見透かしてるぜえー、それじゃあ…クー私はクーが欲しい<笑> はあ、あ思い通りになると思うなよ気になって仕方がない顔してんなよしこのクー様が丁寧に説明してやろうこいつは心の戦士イマージェンだ汚染される前の森の心から生まれたんだこいつは今感謝の気持ちを抱いている ゆっくり説明してやるから耳の穴かっぽじってよーく聞けよ、うん、意外な仲間ができたな。 仲間って、私ぐらいのことな何バカなこと言ってんだイマージェンの話だイマージェンああれってうわ大変な魔物たちだ汚染された森から追いかけてきたみてえだなちょうどいい 俺たちが、お前と断、なこる悪い子ではないようじゃが…おいらも、クロエが悪い人には見えないなぁ…くぅ、俺だけ悪者になったみたいじゃねえかどうして誰も気づかねえんだ<笑>そんなこと言っちゃってクウオテリアさんなのさ それじゃ出発 い, い, ていんだよ<笑><笑>ふか。 恶之国交错世界。 よし、もう俺たちは一緒に行動する必要ないよな<笑>食ったら恥ずかしがり屋さんなんだからクロエと離れるのが寂しくてわざと冷たくしてるんでしょうその心配なら無用だ今までで一番素直な気持ちで喋ってるんだからなわかるわかるよお姉さんよーくわかる バイバーイグーもねクーやっとどっか行ってくれたなあんな人間ははじめてみてだ それじゃあ王様に会いに行くぞ助けてもらうんだ行こうぜ王様に大事な話があるんだ何？国王陛下に<笑>一刻も早く王様に会わなきゃなんねんだとりあえず身分証を見せろ 今急いでるって言っただろうそれはお前たちの都合だくそソ話の通じないやつだぜ市民証パスポート傭兵ライセンスのうちのどれかだ今すぐ持ってくるからそこで待ってろ<笑><笑>予想はしてたけどよ やっぱそうというか見ず知らずなやつを城の中へ入れてくれるわけねえか市民証やパスポートなんてものは持ってねえし手に入るとしたら燕商会の傭兵ライセンスくらいかんどうしたははあさてはお前知らないんだな燕商会ってのはな依頼を冒険者に仲介してくれる場所なんだぜ 傭兵ライセンスっていうのを発行してくれるんだダメだ身分証がないなら帰れまだ何も言ってねえだろ燕紹介の場所を教えてくれあんだろ燕紹介<笑>まあそのくらいなら教えてやろう燕紹介はあっちの方に行けば見つかるはずだ サンキュー。次に声をかけるときはせめて挨拶くらいしてくれよな。ああいらっしゃい。余計は何だ。ああ仕事を依頼したいのか、それともやりたいのか。やる方だ。 俺たちは傭兵ライラセンスが欲しいんだえ、よそ者に仕事を任せるのは気が引けるななんだってどうしてだよよそ者のどこが悪いってんだよそ者ってだけで依頼も受けさせてもらえないのかよ冒険者たちがトラブルを起こすことが多くなってきてな。 俺たちはそんな連中とは違うぜ口だけなら何とでも言えるこの町は腹の立つことばかりだぜやれやれこのあたりの事情をよく知らんようだなわしが簡単に説明してやる 頼むから信用してくれねえか信用できる冒険者を見極めるためのやむを得ない措置だそれじゃ準備が整ったらもう一度声をかけてくれ。 うん手紙の配達をすればいいんだな。行こうぜんうん 人手が不足して、よそ者が次々と問題を起こすせいで、休む暇がないんですよケビヘイザーケビーー大変だまあまあ、落ち着いてくださいまた、冒険者たちがトラブルを広場で人々に喧嘩をふっかけてるんだまったく、これだからよそ者は…あ すぐやめなさいなんだお前は次から次へと邪魔者がやってくるな<笑>どうでもいいじゃないですかそうよ気にせずパーティーリーダーを決めちゃいましょう。武力を行使しますよお、ひょっとして緊急バトルが発生したのかも あいつら、怖いもの知らずなのか俺たちも喧嘩を止めに入るぞあ危険です下がってくださいあれあいつもプレイヤーか僕たちと戦いたいみたいですね なんだこいつ、どうしてこんなに強いんだ。<笑>ひとまず逃げましょう、早く。<笑>ありがとうございます、助かりました。たく、何 な, なんだよ、あいつらは。 自分たちをプレイヤーと称している冒険者たちです。本当に頭を悩ませているんです。何だってプレイヤーどうかしましたかええー、いやそういうわけじゃねえが。あ, あはいはいわかりました。これでよしと。うん。<笑>これくらいどうってことねえや。 田舎者だと思っていたがなかなかやるじゃないかそんなことはいいからさっさと報酬をくれ。 そろそろちゃんとした依頼をくれような。おい、そうはいかないな。ちょうどそよ風村から届いた依頼が。おいおい、俺たちを遠くに追い払おうと企んでるんじゃないよな。<笑>お前さんは疑り深いな。ちなみにどんな依頼なんだ。そよ風村に着いたら村長が教えてくれるはずだ。 依頼内容がわからないのにやれって言うのか。いやならやらんでもいいぞ。あ、いいや、言ってみただけだ。目次のいる場所から西の方角にあるぞ。聞かず。風<笑>も村、ここから西って言ってたよな。お主たち。うん。 6時じゃねえか？どうかしたのか？実は？の大変だ。あれお前まだここにいたのかよ。今はそんなのどうでもいいだろ。俺たちに何ができるってんだ。仮面をつけた奴らが変なものを森の中に置いていったんだ。 おいらはその変なものを何とかすればいいと思うんだけど俺たちは別の用事で忙しいんだ森を助けてくれんかの、まあ、どうしようお願いだよーその変なものってのはどこにあるんだ近くまでだったら案内できるよそうか なら取ったと案内しろ。うん、あ、お前が行くいら。怪しい気をビンビン感じる、うん。とりあえずぶっ壊してみるか。お っけななく壊れるもんなのか壊しちゃったらもっと大変なことが起きたりしないよねうんオーラが徐々に弱まっているのを感じるぞわいよかったえ今なんて言ったなんでもないととにかく早く戻ろう お お, ーおーサンキューバイバーイまたね バ<笑>ー<笑>ばあさんがつばクロ紹介に依頼をしたんだよなうんああ<笑> でもどうしようかねえんだってダメだダメだホ分<笑>かった分かった魔物たちを退治してきてくれないかい急いで追いかければ間に合うと思うよ行こうぜ うん、おっとあれがおしとやかなお嬢さんかはあちょちょっと待ってまさかうんあっグッグーだうわク黒いじゃねえかあれどうしてここに村長のばあさんの依頼を受けてきただけだふんーで どうするの、えー、ーふ、ふなんでだまってるんだ お前、まさかな、な、おいおいこの俺様をあんな小娘に<笑>さっさとツバクロ紹介へ戻るぞんんツバクロ紹介なにそれなそれあ？もしかしてお金を稼ぐ方法を独り占めしてたのねつるくろエもクロエも行く絶対にダメだ 一緒に行っちゃだめね、ねくそ本当につばくろ紹介までだぜわかったなイエーイそれじゃ、出発ああらあら、お嬢さんも一緒じゃないかいもちろんだ俺たちは一刻も早く戻らなくちゃならないんでなどうしたもんかね 解決してほしいことがもう一つあるんだよもしこの頼みもうまく解決してくれたらマジかそういうことならやらない理由はないな<笑>それじゃあ下に見える牧場の主人を訪ねておくれ 怒りもなくまた来やがったなおいおいちょっと待って落ち着けっておっとそうなのか<笑>なんでそんなに怒ってるんですかいやそれがだなよそからやってきた連中が乱暴を働きやがったんだルパカが何匹か逃げてしまったんだよ私たたちがお手伝いしますはあ どうしてお前が決めるんだよえどの道やるつもりだったんでしょそそれはそうだけどよ。あんたたちが手伝ってくれるならなんとかなりそうだな。うん 哇，竟然是抱羊驼，好可爱。各<笑>位等下要用丢的吧？能丢了就好笑了哦。丢。这<笑>人用丢的，真是的，主角，怎么可以这样丢羊驼呢？你怎么才可以这样丢草泥马呢？来，抓草泥马，来，抱起来。 めへへめへへ。ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘだヘヘヘヘ さっきのよそ者がやったことに比べたらはるかにマシだ。おお、は神級の方式で。 是这样子做的 OK だけだ一体何が起きたんだ突然地下水路に魔物が現れたんだ大変なことになるぞえどうしよう本当にそんな水路の魔物を倒してくれないかやれやれまた事件に巻き込まれた気がするぜでも見て見ぬふりはできないわクロエはここで外へ出ようとする魔物を倒してくれ すごくかっこいいちょっと待てさっき魔物たちと戦った時いつもと少し違わなかったかどうやら武器を見直した方が良さそうだなこんなこともあろうかと木の力が込められた武器を用意しておいたぜ ここがエスタバニアの地下水路か とりあえず奥に行ってみるか。 十分だな、うん、もう少し奥の方を調べる必要がありそうだ。 優しく丁重に扱って差し上げろよお偉い身分の方なんだからな<笑>お前たちは何者だ国王をさらってただで済むと思うのか<笑>お言葉ですが陛下御身の心配をされた方がよろしいのでは<笑>待ていいやいやい。動くなんなんだ一体どこから現れた だったらこれはどうだ 二六 ありがとうございますところで皆さんはここを調査してるんだそうですか私はエスタバニアの王様だろエスタバニアの王ルスランと申します すぐに城へ戻らなければ一人で帰れるのかそそれは俺たちがついて行ってやるよですがまあそうだよなそう簡単に信じられるわけねえよなそのつもりなら特にやっていたと思わないかうーん確かに早く決めた方がいいぜば わかりましたそれじゃあ出発しようぜま、待ってくださいそちらは遠回りですこちらに秘密の通路がありますわかったなら先頭に立って案内してくれま、魔物ですよし、俺たちに任せろ おお行こうぜ気をつけてくださいはあ秘密の通路にそんなもんを仕掛けてるのか注意して通り抜けるしかありませんはあめんどくせえな床をよく見て移動してください 這邊は自己跳のすわかった それじゃ急いでここを抜けようぜ<音声><音声>おいこの先も罠があるんだったら今のうちに行ってくれご安心を罠はこれで最後ですほ本当かそれじゃ行こうぜ 誰も気づかなかったのですか私が城を留守にしなければ一刻も早く陛下を見つけるのです。エデリアンあルスラ一王を陛下を安全な場所に移し、この者たちを捕らえろこの者たちは私を族から助け出してくれたんです。大勢のままに。 マジで王様だだったんだな<笑>こう見えても王なんですよしそれれは今度は俺たちの話を聞いてくどうも <笑>这么多人给你报告你看看<笑>我刚刚说拿到一个时装好 ,OK, 我差不多也要下线了好晚安 OK 先穿一下这个帅好我们今天试玩到这边了好希望大家于喜欢这款二之国交错世界的手机游戏的 剧情内容跟游戏玩法好。好喜欢我的影片记得按下订阅按钮跟铃铛记得就得这种 IGFB 还有 w i 感谢各位今天的收看拜拜。